本締めをお願いいたします。 軽く頭をお下げくださいませ神田明神の、えー、カンプリでございますから頭を取らないで、はい、それでは福鈴をお受けいただきます、うん、お直りくださいませ正面 皆さん本当にご苦労様でございました見事にこの神田神社のこの宵の宮に立派な御輿入れ宮入れが完成したと思いますこの度の今日の、まあ、昨日からえ108課町の宮入れが執り行われその周備を飾るものでございます見事な宮入り私中央区そして千代田区 この2人の区のこの行政区は神田神社の御神徳のもとにあるわけでございますこの町が今年も安心安全そして歴史をしっかりと身に対して未来へ向けて向かって走っていく町に今年も必ずなると確信をしたわけでございます今日最後にこの見合い入りを執り行ってくださいましたこの東日本橋二丁目町会 の皆様のこの最後のこの見合いに心から重ねて感謝を申し上げますとともにお集まりの皆様方全ての方々のご健勝と町の発展を記念申し上げまして私の皆様に対するお礼とさせていただきますそれでは今一度一本で締めさせていただきますご唱和くださいませゆ口さんどうぞお手を拝借 YOOOOOOO